炎の虫を食った、うん、ただの穂村人ではない鬼だ俺の喧嘩相手が見つかったようお前は消防隊にいるべきではないなんだと 人を滅ぼす炎。おい、第七の大隊長。こいつは普通のホムラ人じゃない。お前ら、手を出すな。この喧嘩。 でも直撃すれば終わり。させるか。<笑>俺の炎は人を守る炎だ。死んだ。頼む。我々と悪魔になる。俺はこの炎でみんなを守るヒーローになるんだ。何が何でも蹴り飛ばしてやる。 あ。